All these are. 啊好好好好好好好好好好 めっちゃいいです。でもちょっとパネルこす。次, 次きます、ね、難しい。れもう全然ダメですね。こここが、ね、もう白飛びしいもでも入ってますよ<笑>全然 違, う違う。<笑><笑> あれか。せっかくさんの写真ちゃうね。これはい。年賀状用。もうここここがもうアウトです。ああ。白飛びしてるの全然違うとか見てます。もういつの今 か, 今からまた飛びます。はい。もう大変なんです。わ<笑>からんで。ほんまにスタッフ変えたらすんってなって。取れるかもしれないですね。すれるかもしれない。お前はエヴァみたいな。<笑>で遊びたいんやろ？そうです。うん うん。 風船持ったの<笑> Gracias.